平成29年9月29日、長年にわたり、阿蘇市の副市長を務めた宮川清貴前副市長の退任式が開かれましたま。阿蘇市役所北川別館で開かれた退任式では、まず佐藤義雄阿蘇市長が宮川前副市長のこれまでの功績を称え、今日の阿蘇市を作っていただき感謝していますと挨拶しました。 続いて宮川前副市長が、これまで幾度となく住民の皆様に助けていただいた。市の職員の皆さんは、これからも住民のため、オンリーワンの阿蘇市を作ってくださいと、時折声を詰まらせながら挨拶しました。宮川前副市長は、平成17年7月に阿蘇市収入役に就任し、平成19年4月から、 副市長として阿蘇市の発展のために尽くし、平成29年9月30日付で、およそ10年半の副市長としての任期に幕を下ろしました。公認として10月1日付で、阿蘇市の財政課長、総務部長を歴任した和田和彦氏が任命され、この日、辞令が交付されました。穏やかな秋晴れの中、宮川前副市長は、 多くの市の職員などに見送られながら市役所を後にしました。